ちなみにこの動画ですね、皆さん先に言っとくんですけど多分長いと思います同じ会社の人が自殺しちゃったんですよ、うん、だから自分も死ぬんじゃないかっていう風に、うん、まぁ、あ、ちょっと薬飲んどる状態だったんそうだけねすごくワクワクしましたねもしも死ぬとしたら日本一周してから死のうってそしてそいつ殺して自分も死んだら楽になるかなって思ってますんで致病っぽくなったんでやめますって言っても病気のせいにするだけだわって ま だ, られるの嫌だったの確かに確かに相談なんてできるわけねえだろうって確かに時計渡されてなんか「俺時計貸すから昔母さんからもらったものだから、まあ、絶対返しに来いよ」大学行ってさ、ね、何百万も使って辞める人もいたりさ海外行って何百万も使って辞める人もいる中でたった100万で 100, 100発100中楽しめる人生でい い, いい出来事に出会えるって考えたら。 日本酒いいしたら全ての悩みが解決できるぞとか言えたことではない言えないんですよね、うん、そんなことは、うん、ただ単に全ての出来事をひっくるめて日本酒をやってよかったなっていうふうにはいい言葉や今のう思いまどうも皆さんこんにちはケンです今回は「教えて日本酒」のコーナーなんですけれども<笑>えーっとですねまあ、えっと、もう隣に座ってるんですけど日本酒終わった方に えー、来てもらってますでえっとまあいろね面白い人なんで話を聞いていきたいと思いますじゃあちょっと自己紹介あ自己紹介お願いしますはい、えー、もうめっちゃリラックスしていいよあうそうですか こ, こ, こうこうやるっていうより も, もうこうでいいよああそうだ<笑>えっとじゃあ2019年4月17日からセ度250で日本出しました、えー、クジラっていますじゃよろしくお願いしますお願いしますなんて説明しようか まあ、ゴールデンウィーク中にモロケンハウスに10日間いたよねあ一番最長でいました、ね、<笑>これ最長も越した人がおるからあ<笑>あマジですか<笑>他にねあのー、凌介さんっていう人が13か142週間ぐらいだったっけどもう越されたから<笑>いやーでも本当モロケンハウスではお世話になりました<笑>じゃあですねえっと今日が9月の15日ですけど、まあ、日本一周始めてまあ大体4か月5か月ぐらい経ったよいや4かそうですね5か月ですね 大体でまあ先週ぐらいか終わったの2週間ぐらい前かまあそれいや8月の24四、ね、ああそう<笑>いや覚えとうね<笑>いやもういろんなことがありましたから覚えてますよはっきりまずそうなんで日本一周を始めようと思ったのかをちょっと聞きたいなと思ってまあぶっちゃけって、うん、うつ病診断をもらったんですけど、うん、それの3日後にモノケンさんの動画見て、うん、その日本一周という選択肢が芽生えてうん、うん そこからいろんなことがあって日本執事することになりました。なるほど。まあうつ病をやったけど、あの公務員辞めての動画を見て、そうですね。日本執事しようと思うったということですね。はい。それはもうありがたいですね。<笑><笑>こちらゴくん本当に感謝あります<笑>、はい。ありがたいですね。あまあでもそう言ってくる人結構おって、カジラくんだけじゃなくてもいろいろそういうメッセージを結構いただく。 そのまあ、仕事関係でいろいろあったってことなんやけどああ そ,、ね、それをちょっと話してもらえたいなと思うちょっと聞いてるからずっと あ, あずっと聞いてます<笑>僕多分相づちしかこうらんないもう前10回ぐらい聞いたからまよねこっちにあのみんなに向かってなんか あ, あみんなに向かってですか、はい、何があってこう何があったのかそもそもまあそうですねあちなみにこの動画ですね皆さん先に言っとくんですけど多分長いと思いますであのー、まあクジラんはいろいろ な経験をしてきた人やからその、ね、みんなに当てはまることというか、まあ、そういった同じようなことを考えてる人というか同じような状況に直面してる人に何かこうヒントを与えられたらなと思って動画撮ってるんで、まあ、多分あんま興味ない人からすると、まあ、どうでもいい内容になっちゃうかもしれないですけど。まあ きっっかけが欲しい人にとっては何かか掴めるることとになるかなと思って撮ってて撮ますちょっと長くなってしかもあんまカットしないと思うんで、まあ、なんか結構気軽に聞いてもらえたらなと思います、うん、じゃあ気軽に喋りますああいいよ気軽に<笑>めっちゃリラックスしていいよああそうですかマイクでそうですね旅立ったのが2019年の4月なんですけど、うん、自分2018年の3月からご飯が食べれなくなったんですよ うんまあ、去年の3月去年の3月ですね、2018年の3月に、うんでまあ、よくあることっていうか、まあ、当時思い返せば、パワハラとか、うん、セクハラとか、まあ、少人数の会社だったんですけど、うんまあ、少人数の部署だったんですけど、うん、その中で、まあ、上司の人が、なんかヘリクスこねて、うん、言いくるめて否定しかせずに、まあ、かといって自分の言ったことを他人に。 ややららせて自分はやらないみたいな感じになったんですけど、うんうん、2018年の4月からその人が一番偉くなるってことを考えその体勢がガラりと変わってってことを考えてたら、うん、どうもご飯が食べれなくなったんですよ。お、う、昼、ん、時間になってご飯お弁当をパカってあげたら、うんまあ、もうお腹いっぱい。うんで その一口二口食べたらもう食べれなくなったんですけどまあ体使う仕事だったんで食べなきゃダメってことで、うん、まあ普通の弁当を50分ぐらいかけて食べてましたなるほどでそしたらどうも4月半ばあたりからすごく体が重くなり始めてで体重計乗ったんですよそしたら57キロあった体重が50キロまで落ちてああこれまずいなーって思いました でそういう時に、一番最初に精神科行くのってすごいハードルが高いとかいう甘えていたじゃないかっていうのもあったんですけど、前、テレビかなんかで最初は内科に行ったらいいよって、精神 検, 検査をしてもらったらいいよっていう風に言ってもらって、知っとったんで、それで行ったんですけど、うん、内科に内科に行きました、ねうんえっと4月の20日あたりです4月20日に。 来たんですけど、うんまあ、内科に先生に行って、うん、ちょっとご飯食べてもらったんで「血、う、液、ん、検査してください」って言って「うん、あわ分かりましたよ」って「じゃあどうぞ」って言われて、うん、別室案内されて、うん、の看護師さんが来て「うん、じゃあ切り取りますね」って言われて準備しとるんですけど、うん、その時に看護師さんが聞いてきたんですよ、うん「最近楽しいことありますか?」って、うん、何も答えられんかったも、ねうんもえでだま、だんまり決めてました でそれのまあ検査してもらったんですけど、うん、5日後ぐらいに結果が来て、うん、ちょっと尿酸値が高いですね、うん、で尿酸値が上がる原因が過度な飲酒、うん、過度な、うん、ストレスがて、うん、尿酸値上がる理由が、うんえー、過度な運動過度な飲酒、うん、あとストレスだったんですよ、うん、で自分当時運動もお酒も飲んまんそんなやらなかったんで スストレス し, かないでしょうっていう風に言われたんですけど、うん、内科の先生から、うん、精神科行ってくださいって、うん、とりあえず今尿酸値を抑える薬を出すこともできますけど、うん、それじゃあ原因にはならないんで、うん、その精神科行ってくださいって、うん、それとメンタルクリニックってところもちょっと検討してくださいって、うん、メンタルクリニックって言ったらその精神の精神状態 の, その話を 病院のことなんですけど、うん、とりあえず精神科行ったんですよ、うん、精神科行ってちょっとご飯食べれなくなったんですけど、うん、って言ったら、まあ、その精神科の先生がご飯食べれるようになる薬と、うん、あと元気になれる薬をもらったんですよ、うん、でそれでしばらくもって、うん、その精神科の先生にもちょっとメンタルクリニック行ってみてくださいっていうふうに言われて、うん、であ分かりましたっつってで電話したんですよ そしたらえっと新規の予約でしたら、うん、次が6月3日です、うん、4月なのにそう、うん、4月25日だったんですよその日が、うん、電話した日が、うん、ですけど6月3日ですって言われてあっ6月 まあ、とりあえず弱音吐くわけにもいかんなんで、うんまあ、薬飲みながら、うん、ちゃんとご飯食べれるようになるんですよ、なん飲んだら、まあんだ、ちゃんとお腹空すくんですよ、まあ、でそれで、まあ、飲んどったわけですけど、うん、5月中盤頃ですかね、うん、あの会社からそのフォークリフトの資格を取ってくれるって言われて。うん フォークリフトの受講日が入ったんですよ、うん、受講試験が、うん、6月1、2、3、4かぶっちゃったかぶっちゃいましたね、うん、であかぶったなって言われては、まあでも、そんな俺なんかの都合のために、その向こうがず出してくれるわけにもいかんだろうって思って、メントデクニックに電話して、うん、すいません、その日無理になったんですけど、うんあの、次の日に回してもらえませんかって電話したんですよ。うん そしたらあ分かりましたじゃあ次空いてるのが8月1日ですねうんじゃ分かりました、うん、で8月1日まで、まあ、メンタルクリニックは行ってないんですけどよしじゃあちょっとあの風が強いのと暑いんで場所を移動しました続きを一番いいところでこちょっと移動しちゃった。<笑>エース全然喉乾いとったんでホンの飲みながらリラックスしながら公衆便所の前で語りましょう<笑> お前話したっけフ ォ, ークリ フ, トフォークリフトです、ね、<笑>でまあそれでフォークリフトの試験取ったんですけど、うん、取っとる期間中に、うん、ちょっと同じ会社に勤めてる人が、うん、自殺しちゃったんですよ、うん、ええー、んていうか、うん、でその会社の人とは面識があって、うん、よく喋っとったんですけど、うん まあそれで葬介とかに行ったり、うん、葬式に行ったんですけどなんか葬式の割り際に会社の本当に偉い人たち本社に勤めてる人たちが自分の型をこうポンと叩いて微笑みかきで来たんですよ、うん、ってびっくりとでなんで微笑んなんかは今でも分かんないんですけど、うん、まあなぜかショックだったことは覚えてます まあの自分の気持ちとこの人の気持ちは違うんだろうなってことは分かりましたねで、まあ、そっから過ごしとったんですけどすごく怖かったですねもしかしたら自分も死ぬんじゃないかっていうふうに思ってこの頃なんか病院に行きよった頃だけけそうですねでまあ6月4月ぐらいだったんですけど、うん、まあ愛も変わらず続いてるそのパワハラとかセクハラ、うん あとヘリックスに行日と、うん、って言っとったら、うん、いよいよ文字が読めなくなってきたんですよ、うん、よくまあ新聞とかも読んどったんですけど、うんまあ、見出しも読めなくなってテレビのニュースのテロップとかも読めなくなったんですよ、うんうん、でまあ会社行って帰り道とか車通勤だったんですけど、うん、対向車線突っ込んだら会社に行かなくていいんかなってことを考えてましたねなるほど で, でここから8月1日ですねああうんで、文字が読めんくなったっていうのは正直 そ, のそういう状況になったことないとわからんけど本当に読めんのよ読めないですねもともとちょっと小説とか読んどったんですけど、うん、読む気に長なないっていうかえかもう何、文字が何これが読めんってってことやでしょあ、まあもうこの言っていいんすかこれ、うん、なんか ペットなジョージア登場っていうや<笑>意味だから<笑>もう何 か,、ね、か, か読めないんですよあもう何、ん、か, か読めんのや何か読めないんですよ分からんけどか読めんのよね読めないんですなるほどなるほどなるほどねでそしたらまあ当然何も考えんようになってきて、ねうん、ただ単に8月1日を目指して過ごしてましたね、うん、薬飲みながらそのクリニックあそうですね、うん、でまあその8月1日になったんですけど、うん 8月1日になったときに、うんまあ、クリニック行って「うん、すいません予約しました」って言って「ああどうぞどうぞ」って言われたんですけど、うん、なんか一番最初に、うん、その先生じゃなくてその精神科 の,、うん、その助手みたいな人が話聞きますよっ て, って、うん話まあ、ちょっと話したんですけど、うん、それで、まあ、最後に、うん、そのチェックリスト、うん、5段階評価の。うん 例えばなんか眠れてます か, とか、うん、イライラすることあります か, とか、うん、楽しいことありますかってうのだいたい表裏が20問ぐらいずつの、うん、を1枚と、うんまあ、20問の表を1枚もらって、うん、じゃちょっとこれやってきてくださいねって言われてやってたんですけど、うん、まあ二貫線文字読めるもんですから、うん、できないんですよね 先生見に行きました。うん、終わった終わってない、うん、終わった終わってないっって、うん、ですねでまあチェックリストを必死にやってましたね4面文字でよくわからん感情な、うん、抽象的じゃないですかすごく大切に楽しいこと、うん、まあ確かに確かに確か に, 確かにイライラって何みたいな確かに確かにやったんで出したんですよ、うん、先生に、うん、あ終わりましたみたいな感じで、うん、出して「あわ分かりましたちょっと外で待っててください」うん、で今度その本当の先生の方に行って、うん まあ、どうぞま待たせしました」って言われたんですけど一番最初にそうそう言われましたね「あなたには抑うつ状態です」って「会社を休んでください」って言われたんですよ自分はでまあその時の詳しい話は正直覚えてないんですけど「いや自分が鳴るはずない」とだけ言ったんですけど先生に「みんなそう言いますから」って言われてでとりあえず2週間 休養が必要ですっていう先生の署名のやつを渡されたんでまあ帰り道その会社によって出してきて8月1日のそうですね去年の話だよね去年の話です、ね、で8月1日にその書類を渡したと 上, 上司そうですね書類を上司に渡したんですけどその日から眠れなくなりました、ねうん、た, たその時食べれた薬で では薬で食べれましたけど、食べれたけ読め命くて、寝れんかったそうですねその日からなぜか寝れなくなりましたぶっちゃけって、することもないし、会社休むってなったからすごく不安になって、とりあえず寝ようと思って、10時ぐらいに布団に着くんですけど、なぜか寝れなくなって、3時ぐらいまで寝れなくなったんですけど、寝れんで。 やっと寝れたって思ったら、うん、朝の6時ぐらいに目が覚めて、うん、すごい眠いんですけど二度寝ていけないんですよであとはまあ特にやることないから、うん、ベッドに寄りかかってもゲートしてました、ねうん、で、そういう日が、まあ、続いたんですよね、うん、8月1日2日3日と、うん、でただ自分8月4日に、うん、長野県に行く用事があったんですよ、うん そのみ身内とミセスグリーンアップルっていう、うんまあ、バンドがあるんですけど、行、う、く、ん、って話を4ヶ月ぐらい前からしてまして、結構前からね、そうです、ね、まあでも行くしかないなーというやることないから、まあ、言ったらまだその症状が軽い時に決めてた約束事みたいなあまあそうですね、うん、なこんな状態だったけど、行くしかねえなーと思って、連日3時間ぐらいしか寝てないんですけど、うん、頑張って車運転して、長野県まで行ったんですよ。うん でまあ、午前中に、まあ、待ち合わせしてご飯食べて、まあ、食べれるんですけどまあ、いまいち味がしないなってなってまあまあすごくつかったんですよね暑いしかといって何も面白くないしみたいなでその時にパッてスマホ見て YouTube なりげなく見とったんですよその時ですねその時目に留まったんですよ、ね、この人の公務員辞めて日本一周した世界を旅したっていう動画が やや YouTube やるやん<笑>でなぜか文字読めなかったんですけど、ええ、その動画のインパクトがすごい入ってきたんですよああなるほど最初その動画見たきに動画っていうかサムネタイトル見たきに、えー、えこの人頭おかしいんじゃないのかって思いましたね、えー、か隣にいるんですよ、どホとすいませんで、うん、頭おかしいんじゃないのかって思ったんですよ、ねえーえー、でいざまあイヤホン取り出して動画見てみたら なんかオーストラリアの川で裸鳴って水浴びしてますしだって風呂ないもん<笑><笑>でも本当にその動画見た時はその必死なってこう歌詞読んどったんですよ、うん、すごくワクワクしましたねなるほど本当に久々になんかその時笑ったような気がしますねおおそれは嬉しいねああ、本当助かりましたねでそうですね本当にワクワクしました、うん 世界に革命を起こすんだって言ってしまったら<笑>まただの歌詞やけどさ<笑>でも言うやけど、うん、言てしまったらうつ病なって「お前はどうしようもない」って言われてるじゃないですか、うん、でもけどなんてことはないのさっていう風に歌ったのが、うん、まあまあ確かにそんな感じの歌詞やけどですごくそれで勇気もらったっていうかドキドキしたんですけど動画見終わった後に思ったんですよね、うん、もうどうしようって思ったんですよ、うん 家庭が自分バイク乗ったことないキャンプもしたことない、うん、けど日本酒っていうこともした人がいるって言う、うん、自分と同じぐらい、うん、同い年ぐらい の,、うん、の当時のノ野、うん、ンさんが、うん、でも何も知らないし何にもわかんないし、うん、どうしようと思ったんですよ、うん、もうそれからはもうカフェ行っとるときも、うん、もうどの物ッパの列に並んどるときも、うん、そのライブの待ってる間も、うん、ずっとどうしようって思ったんですよ<笑>、うん 俺一でしたね、あう日本酒したくなっちゃったのっていうの分かんなかったああなるほどねやり方がそうですやり方がっていうかまあそのどう踏み出せばいいか分かんなかった、まあ、そうですねなるほどなるほどただでもなんかすごいワクワクしたのとなるほど不安っていうのと新しいその日本酒っていう、うん、ジャンルと出会って、うん、すごいどうしようってパニックうが来たんですよいいパニックやねでもまあそうですね、うん ででそれでなんやかんやどうしようどうしようって悩んでたら、うん、ミセスグリーンアップルのライブが始まったんですよ、うんうん、で、うんうん、ライブしとったんですけど、うん、その時に「アウフヘーベン」っていうミセスグリーンアップルの曲が流れたんですよ、うん、ちょっとすいませんあのぜひ今聞いてきてほしいんですけど大泉<笑>さん概要欄の方に<笑>あお願いしますすいません使えないからね YouTube じゃちょっとはいはい<笑>で、うん、その ミセスグリーンアップルのア「アウトヘイベン」って曲を聴いたんですよ、うん、ぶっちゃけってそのただ単に聞くよりも、うん、生で見た3倍の威力はありましたね、うん、でその時に曲が終わった後に一つ決意したんですよ、うんうん、のもしも死ぬとしたら日本一周してから死のうって、うん、そうですねそう思いましたね 8月4日8月4日です去年のね去年のです、ねうん、でまあその日の夜も寝れなかったんですけど、うん、その日の夜の長さは不快じゃなかったですねなるほどもう日本一周したらどうしようかといってワクワクの寝れないやつ遠足前のやってああまあそうですね<笑>九州なんてまともに行ったことがなかったですし四国なんて道ですし、うん、かといって何かあるんだろうけど、うん、何かある保証もない時うで、ん、そうですねその日の夜は なるほどなるほどでまあ結局3時間ぐらいしか寝れんかったんですけど、うん、まあ次の日、うん、帰り道ですけど小野源さんの YouTube の動画を車につないで、うん、ラジオ代わりにして聞いて帰りましたね<笑>その日本を集中にするべきことを持っていくべきものをやるべきことやっちゃダメなこともあったねそんなこと<笑>でそれ全部聞いて聞いて帰りましたねでいざ富山着いたら、うん、まあ実家暮らしだったんですけど、うん、家に荷物置いて、うん そのまま自動車学校行って、いいね、バイクの申し込みのいい、ね、資料もらってきました ね, いい ね, いい ね, ね、それが8月、それがもうは、始まりね、そうですね、その時ですね、なるほどなるほどその2つの出来事がな重なったんや ね, ね、両方ともなかっどっちかでもなかったら多分お、マジで。やってなかったですね、本当に。 でまあ、それで自動車学校とか通っとったんですけど、うん、それでまあ2週間過ぎまして、うん、その時もメンタルクリニックに通っとったんですよ、うん、でそしたらまあ言うてしまったらちょっとポジティブじゃないですか、うんうん、日本一周したいみたいな、うんうん、バイクも今通ってるみたいなってなっとったら先生がじゃあちょっと会 社, ふっ社会復帰してみましょうか、うん、っていう風になって、うん、まあその会社に通い始めたんですよ、ねうん けど、その時に一つショックだったのが、うん、みんな自分がうつ病だったってこと知らないんですよ一、うん、回実は会社の偉い人と、うん、そのクリニック、うん、両親と一緒に行って、うん、あっ そ, そうなのそうなんですそれ初めて聞いたよあーすごい、まあ一番初めて聞きました、うんうんうん、で知ってるはずなんですよ、うんうん、8月10日ぐらいでしたっけ、うんうん、えその家族と会社の人とクリニックに対してああそうです、ね、なるほどなるほどその時にいましたねなんかどうし なんかどうしようもないし分かんないから、うん、もしも死ぬとしたら日本酒してから死にたいんだって、うん、いうふうにその病院の会社の目の前で言いましたね、うんうん、まあその時からはまあ実は睡眠薬もらってしっかり寝れるようになったんですよ、うんうんうんうん、すごいですよなんか飲んだら5分で歩けなくなるんですよまっすぐ眠すぎて眠くてえそれは睡眠薬なかったら寝れんとまる、あそうですね当時は寝れなかったかな、うん、と思います 薬 く, くださいっていうふうに言わいました睡眠薬って飲んだことないけどどんな感じになるか分からんいやーもう寝る前に飲むんですけど、うん、飲んでベッド入って、ね、あ布団行こうって布団じゃない布団に入って、うん、あトイレしたいなーって思って頑張って起き上がったら、うん、もうなんか頭クラクラし て, て、えー、しっかり歩けないんですねなるほどなるほどまっすぐ寝れるようになったんですけど、うんまあ、でそういうことあって、うん、会社の人たちは自分がうつ病になっちゃった 抑うつだったんですけど、うん、うつ病になったってことを知ってるはずなのに、うん、自分のその会社の人達の同僚の方々が誰も知らなかったんですよ、まあ、伝えるべきなのかどうかって言われたら謎なんですけどただ単になぜかちょっとショックでしたね、うん、でまあ相変わらず人にパワハラしてますしフ、うん、りリ屈こねてますし、うん、まあでも薬のおかげと、うん、あともう日本酒のおかげで、うん そのまあなんとか過ごしてましたね、うん、その時は、うん、まあで9月20日ですね、うん、無事免許終わりまして、うん、そうですデッドバロン行きましたね<笑>でも最初にデッドバロン行く時ってすごい緊張しません<笑>いやまあまあまあまあ分かるよ、まあ、バイクやって緊張するよね<笑>分かる分かるでまあバイク知らんなんですけど「うん、すいませんバイク初心者ですけど、ね」っ、う、て、んうん、あのー、バイク警察乗か?」乗れませんか?」って言って、うん バイクって言ってたらもう、うん、スーフォア忍者、うん、SR、うんうん、まあセロぐらいしか知らんかったんですけど、うんうん、もう何点でしょうねそこにセロありますそうですね<笑>セロあとで映<笑>しますで自分のそのその時にこのセロを見たんですけど、ねうん、ツーリングセロですね こ の, このバイクならどこへでも行けそうだなって思って、うん、まあ確かにね、あのー、スーフォアでもないし忍者でもないなクジラくんのイメージは<笑><笑>、セロ似合ってるよ。<笑>でまあ身長高いし、それでセロを買いましたね。なるほど。九月三二十日二十日です。いや覚えてね日付まで。<笑>いやもう全部覚えてます、ね。<笑>それで。 どうなったんやうん、そっからですねまあバイク乗ってウキウキしとったんですけど、うんまあ、どうしても会社出社したら、うん、まあすごくイライラしてしまうけ ど,、うんうん、けどイライラするのに当、うん、の本人は何にも知らないっていうか、うん、いつも通り振る舞っていつも通り人を傷つけるように見えたんですよ、うん、それなのになんかそのわが物わ が, が物顔で物音を振る舞ってるっていう ししてしまうの で, で、まあ、その時から、まあ、休み時間ですよ、うん、会社 の, そのパソコンで調べちゃったんですよねちょっと、うん、まあ完全自殺マニュアルとか、うんそのまあ、自殺とか調べちゃったんですけど、うん、そしたらある日面談呼び出されたんですよ、うん、会社から会社からですね、うんうん、でそしたらまあ自分秘書で働いておったんですけどいや秘書ねいや 本社の人事課長が来て、うん、その人事課長が来て、うん、面談が自分だけ呼び出されたんですよ、うんまあ、自分、司書で働いとったんですけど、うん、本社の方から人事課長が来て、うんでまあ、それと自分と、あと自分の司書の偉い人2人が来て、うん、その3対1、対 1, まあ、1対1対2ぐらい。うん 一対一の状態で、うん、あと二が一応どうい う, かというか。まあまあ、一対三みたいな。まあまあ、そうですね。あうん、まあ、一対三だと思っとったんですよ。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。一対三かと思ったら。一対、一対三みたいな感じだったんや。まあ、ね、まあね。な る,、ねまあなるまあ、そうじゃないんですけど。ああ、なん、でも、なんとなく状況分かったよ。言うたら、師匠の、師者。まあ、師匠し、言って、師者の人たちが。 ついいいててきてくれるんかななと思っったたたらこっち側にみ感じ自分実は2人が、うん、その8月10日のメンタルクリニックに行った2人だったのでまあそれで面談始まったんですけど人事課長が、うん、人事の人が「お前最近どうなんや?」みたいな感じに言われたんでしたっけでその時に自分ちょっと参っちゃってたのかなって思ったんですけど言っちゃったんですよね、うん いやもう何も変わらないんだったらもうあいつぶっ殺したいと思ってます、ね、パワハラとかばっかりしてそしてそいつ殺した後自分も死ねばいいかなって思ってますって言っちゃったんですよそしたら間髪入れずに怒鳴られましてお前ふざけるなとお前うつ病ってこと 病, 気の病人の言い訳にして甘えてるだけじゃねえかってお前訴えるぞって言われたんですよ、うん、でまあ その時、まあ、ショック受けたんですけど、まあ、何よりショックだったっていうのが自分の師匠の2人がずっと黙っとったんですよ大抵って沈黙って殺っ意味付けじゃないですか、まあまあ、でなんかホン助けてほしかったんかなって思いましたけどずっと黙られてて、うん お前のそしてなんか人事課長からお前の待遇は今後決めるから、まあ、とりあえず今日はもう帰れって言われて帰ったんですけどその帰り道ですねコンビニ行ってアマゾンのギフトカード2万円3万円分ぐらい買ってでモノゲンさんの概要欄から飛んでキャンプ道具とか全部買いました、ね、だって全部一試合も積んどるの<笑>全部見たことあるもん動画で恥ずかしいですね1から10枚全部試合だと思ってます でも本当助かりましたねあの動画であ本当でもまあなんでそん時かってことを考えたんですけど、うんまあ、もしも死ぬとしたら日本酒してから死のうかって思ったんだったらそん時ああもう無理だなって思ったんですよねその面接の時に面接終わった後に、まあ、面接の時にもう無理だなって思ったんですよこのままじゃ本当にヤバいって、うん、まあその 会社の人も知り合いもなくなってますし、うん、自分も死ぬって思っちゃったんですよ、うん、だからその時から本気でちょっと旅をしようかなと思って道具を買い始めました、ね、なるほど去年の9月ぐらいああまあそうです9月9月末ぐらい9月末ですのでそんぐらいの時ですねなるほどでも日本史始めた4月だった、ね、そうですねでその後はその後めたの 辞めたのは3月末です、ね、あ, あでも結構ちゃんと頑張ったよね頑張りましたねお金いるしね、まあ、そうですねお金がまあ一番セローも買ったし旅の資金もいるし、ね、そうですね確かにでまあそっからはなんかお試し出社みたいな感じで、うん、会社でなんか午前中だけでできて、うん、でここだけ出てきて、うん、一日でいちいち出てきて、うん、サイクルできるかどうかみたいな訓練はさせられて ままあ働いてました、ね、もうそこからあの他人に弱みは見せなかったようにしましたねもうもうまたふざけるなって言われるし、まあ、病気のせいにしてんじゃねえかっていうふうに言われるしもう本当にひたすら耐えてましたねでまあそれでまあお金融資頑張って働いとったんですけど、まあ、日本酒が視野に見えてきた 1月中盤ぐらいですかね、うん、その知り合いと飲んどったんですけど、うん、ぼそっと言っちゃったんですよ、うん、実は日本酒してみたいんだ、バイクで、うん、で、そしたら、その友人に、お前には無理だって言われました、ねうん、お前、バイクのこと舐めとる、うん、お前、47全員チ回らんにゃ、俺は認めんって言われまして、うん、別にお前に認め ら, 認められたくて、日本酒行くわけないんだ、うん、みたいな 感じで言われたらまあショックでしたねショックだったっていうかもう本当に味方は誰もいないんだなっていうふうに思いましたねその時にえ ?47 空間回った沖縄行った沖縄行きましたけどちょっと関東の方は行ってないんですよちょっとまあルート的な問題ででも富山やったらいつでも行けるやんまあそうですね<笑>それも余裕じゃん行ってないですね関東以外は全部回りました関東は余裕じゃん富山ったら。<笑> 逆に九州民からするとあれだよ、だからその福岡からスタートして鹿児島行ったことありませんみたいな言うのもあるよああ、そうです、ね、ででそうですね、そこから日本一周したいってあまあ、子守歌代わりにつぶやいて毎日寝てましたね<笑><笑>まあ、一応しますかでその、あれですかね、えっと、まあ、今には無理だって言われて、うん 歌代わりに撮 っ, ったんですけどまあかといっても道具買っちゃいましたしね<笑>ってるし、ね、そうです、ね、ああかといっても年齢的にも当時23歳だったんですけどああ行く花ここしかないなって思ったんですよああもう春から行くしかないとああ暑いしそうだねでまあそれでまあそれで2月の頭ですねその 読んで辞めるにはこうしたらいいっていうふうに言って退職届出したら辞めれるってい書いてあってそして、まあ、退職届出したんですけど、ね、まあ就業規則に書いてあったんですよ退職届出して出したら2週間後に辞めれますよって書いてあったんですよでそしてまあその通りの言葉だしで「すみませんお願いします」言ったんですけどいや 何も相談のなしに無理やっ て, 言われてやで無理やって言われたんですけどいや就業規則に辞めれるって書いてあるし何よりちょっとうつ病っぽくなったんで辞めますって言っても病気のせいにしてるだけだろってまだ怒なられるの嫌だったんで確かに確かに相談なんてできるわけねえだろみたいな感じで覚えてますね で3月末にやめたとまあそうですね結局まあ人が入れ替わる3月末が好ましいってことで、まあまあそうだね、3月末に辞めましたねで始めたの17日つ次、うん、17日早いねもともと4月1日に行こうと思ったんですよああああクリリーンでああああああまあツイッターでもちょっとエイプリルフールっぽく言って<笑>実は嘘じゃないよみたいな感じで<笑>言おうとしょう も, も, もない<笑>しょう も, もない<笑>そんぐらいにしたいぐらいウキ期だったんですよああ<笑> 何で17日かっって言ったら会会社の送別会、うん、私の15日ぐらいにやったんですよ4月はそうですね、うん、まあ何の意味があるんだろうなっありましたね、まあ、まあ美味しくなかったですけどね本当にお酒はでもちゃん行ったんやねちゃんと送別会まあ行きましたねな ん, かなんか気になったんで<笑><笑>行きましたねでなぜか最後に 謝, 謝されましたねなぜか謝された謝った 謝謝られた謝されたたさ何か急にやめてすいませんでしたって言っとけっていうふうに言われてああこれで満足するなら言ってやるよって形だけ言ってやりました、ね、けどぶっちゃけってまだ日本一周する決意がなかったんですよ15日の時点でそうなんですよねまあ動画全部撮ったんですけどちなみにくん、えっと、の 自己紹介の今8割ぐらいやっぱまだ自己紹介のうちやんそうですね<笑>日本一周始めるまでやん<笑>で初めてその1日目やなその話やろまあでもその何ちょっとまあその不安があったけどとりあえず始めましたみたいな感じでしょ4月の17日まあそうですねぶっちゃけって、うん、家にいれば布団はあるし、うん、食べ物も出てくるんですよただ日本一周したら、うん、その食べ物を自分でどうにかせ、うんにいかにし、うんし 雨降ったらもろ浮きるし風もろ苦しみたいな感じにすごい理屈にとったんですけどまあもうここまで来たらやるしかないよなみたいな感じで行ったのが4月17日ですなるほどだからスタート、ね、日本一周だからぶっちゃけって自分そのスタートした日4週スタートしますってツイートしてないんですよ、うんだって できるかどうかわからんしああああもしかしたら引き返してしまうかもしれないしなるほどちょっと保険はかけたわけねそうです<笑>だから、何も言わずな、うんとなく旅してますみたいな感じえちょっとお父さんの話聞かせてよその時計の話とかああそうですね時計の話聞きたいよで まあ、そう前日ですよ、まあ、自分両親にまあうすうす日本酒の雰囲気はまあメンタルクリニック の, その時にも言ってますしバイクその買ったしその日に日に道具届いてくるし言ったんですけど日本酒してくるって両親に言ったのはメンタル化って言ったのは旅始まる4日前だったんですよ13日4月そうですねその辺りです今年の、ね でちょっと、まあ、17日からもしかしたら日本一日行ってくるなったんですけどの 日, 本その日本一周始まる前日ですよねその 9, 9時ぐらいに、ね、その荷物詰め込んで準備しちゃったら父親がトントンって来、ね、て来たんですよねそしたら時計渡されてなんか「俺時計貸すから」 昔、母さんからもらったものだから、まあ、絶対返しに来いよって言われて、ずっとつけてたもんね、そうですね、あの時はずっとつけてましたね、でそれ、まあ、その時計を借り て, 見越ししてました、ね、日 う, う ち, うち来た時もずっと時計してたし、あれだけはもう、出発するたびに時計はあるな、財布あるなみたいな、返した返しました、しっかり。 で, ね、で、不安やってけど出発しましたとそうですね。4月中旬1月17日はい。まあ、その日本一周始めました。ツイートとかもせず、うん、まあ、旅だったんですけど、まあ言うて。まあなんとなくハントゲーマーりだなと思って。うん。富山からそうですね、うん。石川県行こうと思って。うん、ただぶっちゃけって富山から石川県やから、あそアントゲンもあるそうです。ハントゲーマー。 でもぶっちゃけって富山県民ってわりと石川県行く機会多いんでそうだよ、ね、遠足とかあるんで、うんうん、まあその遠足遠足と か, <笑>かわいいな石川県なん<笑>ですよでまあその兼六園とか、うん、金沢城とか魚市場とか行ったことあったんで、うんうん、三軒茶屋ってところだけ行ったことなくて、うん、三軒茶屋行ったんですけどそれ以外はひたすら西に走りましたね、うんうん、もう引き返せないように、うん、なるほど、うん、でまあ福井県まで行って ノトハントはちょっとまあごめんなさいしちゃったんです、うん、まあ日本一周の看板つけて、うん、ひたすら西に走りましたね初日とかすごい恥ずかしかったですね初日ですし日本一周の看板つけてそうですねそれはもうだってまあまあわかるよ ま, ずとまあわかるよそれは気持ちはすげえわかるなんかバイクもそんな走ったことないし日本一周できるのかもわかんない状態でわかるわ しかったんですぐ、まあ、それでまあでも日本酒始まる前に実はバイク乗って2 0 0キロも走ってないんですよ、うん、あのあトータルでそうなんですよマジでそれなのにいきなり福井県まで走って日本一周するっていうのはまあキャンプ場まで行ったんですけどね、うんその 初日のキャンプ場に、二人のキャンパーさんがいたんですよ。その、まあ、後々話していたら、うん、その愛知県と、うん。愛知県から来た二人組のキャンパー、幼馴染がいたんですけど。まあ、その時の出会いが。四十歳ぐらいの、あまあ、うん、まあ、そんぐらいの方でした。おじさんです。その時の出会いが、一番日本一周中で結構思ってます、ね。 まあ、何があったかっていうと初めてのキャンプですね実回その公園でネイチャーハイクのテント建ててあ、まあ、10分ぐらいで立つかみたいな感じでやった後の初めてのキャンプだったんですよ<笑>あれ1分半うそてるん<笑><笑>でまあそれで、まあ、海岸線沿いのキャンプ場だったんですけど「まあ、こんばんは」って挨拶してバイク止めて、うん、受付して、うんうん テントを張ったたんんでですすすけどすごい風が強かっっよ、うん、テント張ってるときだけ、うん、でそんな初心者のね、うん、テントを張るときに風邪つ作り取ったらもうめちゃくちゃ難しいじゃないです か,、うんまあまあね、か自分すごい手こずったんですよ、うん、テント張るときに、うん、でまあそのテント張る近くが、うん、まあ割とすぐ近くに炊飯場があって、うん、その2人のキャンパーさんが炊飯場でご飯食べとったんですよ、うんうん ままああ結構ししっかかりとたた装備ガチキャンみたいな<笑>、まあ、そこまでガチじゃないですけど<笑>ガチコーンのとか持ってその取った魚で料理してみたいな感じで、うん、いかにもあ、まあ経験豊富なんだなって思いながら見とる片隅ですごい手こずってテント張ってましたね、うん、であらかじめご飯とか食べとったんで8時ぐらいですねもう不安で周り真っ暗だったんで寝ようと思って歯磨いてったんですけどで、うん、歯磨いて、うん、さて寝ようかなって言った時に そのおいアンちゃんってそのキャンパーさんから声かけられたんですよ。ア、う、ン、ん、ちゃんって言われた、たアンちゃんってと話した で, <笑>で、そしてパッって見たらどうも自分のバイクのその日本一緒の看板が見られたの。ああなるなる。見られて、うん、おいアンちゃんって言われた時に<笑>一瞬ですよ。うん、ああ死んだなって思ったんですよ。なんで<笑><笑>なんで<笑>だってもう。<笑> うつ病になった時も、うんまあ、言ったらまだその時って完全に治っているというか治ってないよね治ってないよねフロントだらけだったんで、うん、そのうつ病になった時にふざけるな病気のせいにしてんじゃねって言われて、うん、その知り合いに日本一周したいって言ってポロッとつぶやいた時も、うん、お前には無理だっていうふうに言われてですごいけこすってテント張ってでまあ言ってしまったりですけど本当ミニマム キャンパーみたいな、うん、最小限のキャンプでそんな高いテントとかじゃないじゃないですか、うんうんうん、それで日本酒とか初日の看板見られて で, でこっからそのキャンパーさんに「前そんなテントでキャンプしとんのかな初めてなんか全然グダグダやな」みたいな感じに言われたら今度こそもう立ち直れないなってな、ね、確かにねなんかいるよねそういう人バイクとかもそういう人いるじゃんおじさんってさそんなこと言ってたして。 それで一瞬そう思ったんですよああ声かけるとき死んだって思ったんですよ<笑>、うん、終わったって思ったね近くに東尋坊あるなって<笑>やめたって初いや割と冗談じゃなくてそう思ったんですよ<笑>でそしたら実際に言われた言葉が、まあ「お前飯食えるか?」まあ一応まあ食えますけど「まあ、酒飲めるんか?」まあ一応飲めますけど「じゃあお前ちょっとこっち来い」ってそれで まあ、そのいろんなもんがごちそうになりましたねお酒で焼酎飲ませてもらってそのクレア君めっちゃ酒強いけんねいやそんな強くないそこなしやけん、ね、食後じゃないと飲めないんですけどあそうなそれでまあその取った魚で作った鍋 の,、うん、その締めのラーメンとかうどんとか食わせてもらったりしとったんですけど、うん、まあ聞かれたんですよ、うん、なんで日本一周してるの で今の話をしたわけ、ね、今そうです、ね、今これ話したんですよ<笑>今の話のを全部しましたねあの多分三3時間ぐらいかかってない一<笑> 1時間もかかってないじゃないでもただその人たちは同じ音量で喋ってくれました、ねうん、自分の話を最後まで聞いてくれてえー、なんかその人で会いたくなってきたななんか<笑>なんかいいねなんか特徴ないなんか<笑>えー、もう名前しか知らないですね名前なんていうのいや言って い, やいいんすかいいやいいんすかいいことやからいやえっと 小林さんと井上さんっていうかね、うん、分からん<笑>でしょめっちゃおるやんかどっちも特徴的な名前やったら分からないえもともと愛知県から、えー、小林さんと井上さん愛知県のキャンパーさんそ う, そうですねもともと三重県にキャンプする予定だったんですよ、うんうん、雨だったから北に来ない福井県に来たなるほどなるほどなるほどでそれで同じ音量で喋ってくれましたね、えー、全部話しましたなるほどなるほどその時にいい意味で説教を食らったっていうか、うん、いろんなことを言ってもらいました、うんうんうん、例えばお前そんなやつのこと でまあお互いさんにベロベロに乗っ取ったんですけど、まあ、ジャガバターとかって書いてこう、焚き火できるキャンプ場だったんで、そのジャガバター食べさせもらったんですよ、うん。言うてしまったらめちゃくちゃ乾くのにってその中の芯ちょっと登ってるんですよ。いやまあジャガバターむずいあれね。<笑>焚き火でやると。その時食べたジャガバターが。久々に美味しいって思います。ああなるほどね。日本酒して、うん、何が一番うまかったかって言われて。 クラスに入ってくるジジャガバター<笑>ジャガガババタターーですね<笑>あのジャガバタージャャガガババタターーがが一番美味しかったですなんかその気持ち分かるわ な, なんかコーヒーめっちゃ好きじゃないですかはいでなんか美味しいコーヒーって何って言われた時に、うん、パッてこう分からんやつって言ったらそんな分からんけど、うん、なんかこう口に含んだ時に例えばさそ旅中の光景がこう蘇ってくるようなコーヒーは美味しいなって思うあなんかそんな感じとなんかちょっと通ずるもんがあるなジャガバターは。 焚き火のね、その明かりだけを頼りに食べたジャガバターが、久々に美味しいなって思ったんですよ、食べ物をして。言うて、薬飲んで食べれるようなと思ったんですけど、まあ、こんなうつ病なった人間が食べ物を食べていいんだろうかみたいなことを思っちゃうんですよ、うん、どうしても。ってなったら、美味しいって思えるはずもないっかったんですよ。 この時からですね、なんか味覚が戻ったって言っても大ーさじゃないような気がします、ね、で, でもその後二2週間後ぐらいで初めてだったけどその時なんかちょっと食ってたよねああチキンばっか食ってたよね<笑><家で><笑>あれはチキンめっちゃ食いましたよね<笑>めっちゃ食ってた本当最後いよいよテントの撤収とか終わって、うん、お礼言ったんですよ、ね、握手写真撮りに、うん、そして最後に「そのいや本当ありがとうございました」って、ね、握手したんですけど、ね 言われたんですよその握手する時に井上さんですあ井上さんのほうから、うん、いやさお前一晩たった一晩だけの出会いだったけどその連絡先も交換してないしその E メールも何も SNS もやってないけど、うん、いやこれから日本一周行くんでしょって、まあ、お前なら大丈夫だと思うよって言われて、うんまあ、そうですね バイクにままたがりあっ見せてよそしたらまあ次の日から、うん、そうですねなんか堂々と日本一周できたような気がしますなるほどなるほど言ってしまったら自分バイク買ってセロ買ったって言った時も次第から「えなんでセロなん?」って言われてえセロ ことな何よ正解やんや 初, 心初心者がよくセロー乗れたねっていうふうにそいつバカや<笑>なんか今思ったら暇つぶしにマウント取ってくるだけなんかなあなんなんなんなんあまああてかさ今さちょっと話し変わるけど YouTube なんかじゃん<笑>ああそうです、ね、評価のボタンってあるじゃんああ、はい、コメントもあるじゃんあれさ<笑>見えんくすることもできるの評価もなしにできるしそうですねコメントもなしにできるよでこういう動画ってささっきも言ったけどマウント取りたいやつ絶対おるのよ 何かこう何コメントとかでさ「まあ、そのうつの音」とかに付け入ってマウント取りたいやつって俺いないでもどうするどうするうんそのコメント欄をあえてこう解放してその自由というかいろんな意見を書き込ませるのもいいし逆にこう最初からコメントせんっていうのもか 評価も、まあ、評価ってこの話でさそんなバットがさ多いとかありえなんだけどまあ大体91ぐらいな1 0 0バット10バットとかそれは普通のやつだよね動画としてコメント欄をどうしようかなってどう思 う, う, 思う で, でも僕としてはその同じような人がおるときにコメント欄かそのクジラ君の DM を書放してとか いい で, ね、ああでもさそのまあ言ったらさ今の話でそのクジラくんのなぜ日本一をしようと思ったかっていう話はまあ大体終わりじゃんこれで、ね、あ, あそうですねだからこうんやろクジラくんと同じようなその人っておると思う悩みの種もいろいろ違うけどなんか そ, う、ね、そういうにみの種に人にこう何 か, なんか、ね、ア, ドいうアドバイスというか僕はこういうふうにした いろんなそのパターンがあるけさクジラ君の や, やり方が全部直しに当てはまるわけじゃないけど心の持ちようっていうか何かこう何かこう何かこうきっかけっていうか一歩できるよう、ね、ないやでもぶっちゃけって自分のきっかけは、まあ、褒めれたものじゃなくて、うん、自虐を含んどったっていうかまあ、いざ日本酒しても、うん、まあ日本酒が終わったら全部終わらせようってこともできましたし。うん まあ、そんなことはだって言ってたもんね、その当時から初めて会った時から、日本一周終わったらどうなるかわかんないけど、まあ、やめてよ、そんな言うのってずっと言っんけど、みんなに言われましたよ、やめてよっ<笑><笑>てわけ、でもなんか顔はさ、死んでなかったよ、その時そうですか、うん、いや。でしかも今の顔は当時より明るいようそうですか、全然明るいよ、まして。<笑> なんかね、肌の感じが良くなってるそれ戻、ね、<笑>ってきたらみんなに言われましたね目の下の下とかないもんだってああ、うん、そうですねい多分これからさそ、ね、モロケアハウスで出会った人たちとこの後会うじゃんケロさ多分同じこと言われるから<笑>全然違うもんだって言ったら別人みたいな感じになってるそうですかなんか取りつかれてた人の霊がいなくなったみたいな感じ<笑>あれだって思いました<笑>、まあ、何かに取りつかれてたみたいな感じ<笑>前変わらずなんか、イヤホだし 家もも放するかかどうかにコメント欄にでもクジラ君あんまりさそう手くないじゃんあ上手くないですね上手くないじゃ ん, ああ、ね、<笑>じゃん<笑>別に自分は本当に夢中になれるものがなるほど大家さんから頂 い, いたってだけ で, でしたねだけでしたねこの動画をもし見る人はさ例えばそのクジラ君と全く同じよう な, なんか悩みがあってあ日本一周したいと思うのかそれともこう ただのその的な人が見るかもしれない あ, あそうですねつでこう日本一周したいっていう人は多分どん通じるじゃんこれんこ別に日本一周したくないけど興味ないけどこの動画に来てしまったっていう人もいると思うんだよんかないよね日本一周 あ, あじゃあぶっちゃけどうやって日本一周してよかったそれはもちろんよかったですね僕職業柄日本一周してる人ともう1日一人以上とか会ってるじゃんああ、はい、でさその いろんなさ趣味とかあるじゃん。日本一周なりバイクなりさ、はい、大, 大学に行ったり、海外に行くとかいろんなさ人生の選択肢あるよで、日本いあいくら買った？いくらかかりました。えっとまあ、70万かかりました、ね。何ヶ月でえっと4ヶ月4ヶ月ちょいですね。470、えー、万って金額があるじゃんね。はい、で、そのいろんなさその人生。 いろんな選択肢がある中で海外に行ったり大学に行ったりするじゃん、はい、大学に行ってさ辞める人っているじゃんとか海外に行ってもその数ヶ月で帰国する人っているじゃんやっぱそのさ海外に行ったり大学に行ったりさ合わないってやっぱあるみよね、はい、なんかこう海外行ってたじゃんいろんなさそ う, そういう人見るけど海外に行ったりその大学に行ったりしてる人の中でやっぱ違うなって思った人、はい さ結構俺に3割と4割ぐらい俺よ。大学に行って辞めたり海外に行ってやっぱ会わんとって帰国したりする人おるけど日本一周してやっぱせんどきよかったって言った人にいまだかつて会ったことないんなんなんていうかな今のところさ100人中100人やってよかったって言っておるこれってめっちゃすごいことじゃんああ確かに確かにこんなさ、 そんなことを言える何でかかってか分からんけどそんなことを言える100人中100人がやってよかったって思えることなかなかないよ確かにそうです何にしても野球とかでもさやっぱね好き嫌いある何でもあるけど日本一やっておくやらなきゃよかったって言ってる人マジであったことないかなんなら全員やってもいいんじゃないかなって僕は思ってるんで<笑>でもまあ思うんですけど、うん まあ仮にですよ、自分もともと楽器やっとったんですけど、楽、う、器、ん、やるときって、結構なんか簡単、簡単っていうか、まあハードルが割と低いじゃないですか、その今日、本買ってきて、楽器センター行って、うん、その楽器買うつって、と、うんうん、ことで、ちょっとやってみるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、日本一周って、やるまですごくハードル高くないですか、ねえ 待ってじゃあさ確かにそれはあるめっちゃ高いカレーがあるとすれば日本一周ってさでも一旦こう超えちゃえばさあとはもうなんかえその何日本一周ってめっちゃ簡単やんそうですやうですねまあ確かにあり簡単やろ<笑>でも自分はあのモロキンさんのハウス行った時に、うんうん、あの8日目でいや違う10日目でモロキンハウスにお邪魔したんですけど その時もモノゲンさんは日本酒なんて簡単だよみたいな感じに海外に比べたらすごい簡単だぞみたいな感じに言ってたんですけど。まあでもぶっちゃけてその 自分は当時はそう思えなかったんですよ。あ、いや違う違う違 う, うよ、その当時ってか、終わってみたら簡単だね。あ、終わってみたら完璧、ね。いや、でも、<笑>それがあれだよ、成長ってやつ。あ、で、そ, うですかその、さい、最初さ、さ、すごい高い壁やったのに、ね、なんならさ、こんなもんじゃ日本一周。<笑>めっちゃ高い壁やから今やったらピョンって声がやれるやん。<笑>え、何、日本一周とか、めっちゃ簡単やみたいな。これが人のなんで、成長って。<笑> いやと思 う,、まあ確かにうね、最初はマジでもうあの今飛んでる飛行機ぐらい高い壁と思えやー確かにそうですねけど終わってみたらえっ余裕じゃんみたいなこれが成長やと思ういはいそれがしかもそれがあの100人中百人やってよかったって思えてしかもたった70万ぐらいだ、ね、よ、うん 言うと万ぐらいでじでゃ、ね、めっちゃコスパいいやんと思って大学行ってさ、ね、何百万も使って辞める人もいたりさ海外行って何百万も使って辞める人もいる中でたった100万で 100, 100発100中楽しめる人生でいい出来事に出会えるって考えたら日本一周ほど何コスパのいいもんはないんじゃないかなって僕は思ってるいやでも自分はこう思うんですよ、ね 日本一周なんてぶっちゃけってまあ3か月ぐらい、うん、大体 そ, そ, そんなもんねただそれってまあその自分の前って働いとったんですけど、うん、会社辞めるわけじゃないですか、うん、会社辞めてもう何もない状態でも日本一周するってなったり、うん、ぶっちゃけって自分でうつ病になってまあ<笑>訴えるぞとか病気のせいにしてんじゃねえって言われても やめる時にすごい 勇, 気いるす、ね、勇気はそれはある勇気でその日本日本酒 そ, のこそんなこと言われてもその辞 め, めるのに勇気いるってやはりそのんていうんでしょうねみんな通っとるか ら, そ,、ね そ, ね、るからそんなこと言われても辞めるっていう勇気がいるいるよね辞めるかそのぶっちゃけて日本酒って未知なんですよその会社 高校行って大学行って就職してなるほどそ う, う普通に過ごしとったら絶対に変わらな い, ないですけどもういざこういう道もあるんだなってことに気づかせてくれて日本酒に旅立ちましたけどでも何やろう言ったら僕もすごい量のメッセージもらうわけよ勇気がありませんってやめたいけどでもそれはもう僕から言えんくない無理ですねなんかもうそれはなんていう 貰うやいいううめたいとはもういくらでもサポートできるけどやめるばかりはもうやめますって言うしかないじゃん そ,、ね、そこは勇気を絞ってもらうちょっとご無手汰してるんもう、まあ、最初にも最初っていうかさっきも言いましたけど日本一周なんてすごい不安定じゃないですか、うん、毎日こういう天気のいい日が続くとも限らないし寝るところも考えなきゃいけない僕も台風飛んぶしでしたしてね<笑>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 いい言葉や今のは<笑>そうです、ね、いい言葉やあのこの動画さ答えがないんじゃないんけ ど, い、ね、けどそれでいいと思うあの旅とかってそういうの今2324か今これからやんかえどうするんこれからこれからですかちょっと1回勉強したいなって思って経済 経済とあとまあちょっとこんなボロボロなことになっちゃったんでちょっと心理学についてもいやーいいと思いま す, いいいます心理学ちなみに僕めっちゃ心理学好きなのあそうなんですか本とかめっちゃ買ってるよなんだ心理学の本しか読んでない、ね、最近<笑>最近もなんか暇と退屈についての本読んでして<笑>なぜ人は暇か退屈するのかみたいな<笑>ちょっと面白そうやなあ結構面白かったですよ、えー、そのことについても経済についてとか、えー、あったりしてへ 勉強したいなと思ってます、ね、ん, なんかそういう人って多分いっぱいおると思うよねで多分僕のとこにも DM 来るけど DM 来る人ってその何ごく一部やん DM 送れん人もおると思うけどさなんかこうできたらいいねそういう人が日本一周しろと言ってるわけじゃないけどなんかこうなんかきっかけがあればねそうですねなんか でも日本一周はいってもいいホに<笑>コスパいいもんだって<笑> た, たった100万だよたった<笑>たった100万で人生変えられるな、ね、<笑>ら大学行ってさ400万使ってもいかんときは勝ったって言う人がいる中日本一周はたった100万で100人中100人がやってよかったって言ってるんやからこんなにコスパがいいことはないよでもあ充電がなくなるあっヤい日本一周して、うん、したして何かが変わったってことは自分からは分かんないんですよあっねえ 5年後にかるよ<笑>ただ、うん、今はまあこうやって笑って腕、うんね、を張って顔が違うもんだっ<笑>明るさが違うマジでなんか5年後なんかその今はさな変わったっていうよりも心境の変化みたいな感じなんだよねあそうですね心境の変化が心境が変わってるだけじゃんその心境が変わったってことはこれから の, その何方向性が変わるってことやからそ れ, はあります、ね、それで5年後とかに気付きさあ これがきっかけであの時やったんやなっていうのはまあだからさ今変わったって言ったじゃんそしたらさ日本一周程度で変わったとかうんぬんかぬんとか書き込む人おるけんね<笑>マウント飛びたいマンが出てくるけんああそういう人たち は, はそういう人生だなって思うんですけど<笑>僕も、まあ、鼻くそ欲しいくりながらいつもそういうコメント見てます<笑><笑>ってことで、えっと、そろそろですね締めに入りたいと思うんですけれども何かいいこ、はい、とじゃああ えっと、自分はそ う, です、ね、うつ病しん抑うつの診断をもらってでその4日後にモノゲンさんの動画がきっかけでその日本酒を始めましたけどです、ね、もしも周りにそのうつ病の人がいても自分の場合はその日本酒っていう動画がすごく心に響いて前を向けましたけどそのうつ病自分が治ったからといってうつ病の。 人が全員日本一周したらうつじゃなくなるとか前を向けるってことではないので、まあ、なんか旅バイク乗ったらうつ病治るよとか旅したらうつ病治るよとかじゃなくてなんかもしも隣でうつむいてる人がいるんだったら、えーまあ、うつ病だったんだけど。 日本一周したやつもいるんだぜみたいな感じにとどめを置いてほしいなとどめといてほしいなとて思いますねいいことやきついですねいいことっていうか大事なことやってたです、ねうん、なぜかほんと人それぞれそうだよ、ね、なんね僕もなこの動画に何かしらのこう執着点答えを見つけようと思ったけどこれでいいこれでいいっすね、うん、だからほんとだからうつ病なんて心の病気だろ甘えだっていう人も、うん そう人がいるように、まあ、そういった人たちもいることは事実ですけど、うんまあ、そういう風に助けてくれる人も周りにはたくさんいたってことは日本一周で思いましたね、うん、よかったわ そ, そう思ってくれてみんな日本一周やろう<笑>そう<だ><笑>言ってること違うけどさ、日本一周やろうあのモロケンの動画見ても<笑>買うべきものはあの分かるから<笑>宣伝ですね宣 伝, 宣伝です 本当にいいと思うさっきも言ったけど、日本史はコスパいいから、うつ病うんうんとかじゃなくても、普通にやりたいと思ってる人もやったら、そういう人はもう積極的にやるべきだね。だけど、まあ、日本一周中、めちゃくちゃビビる時だったんですよ、なんか、言うてしまったらよく言うじゃないですか、なんか、旅人は旅が終わったらただの人だって、<笑>で自分もその日本一周中、すごく楽しかったんですけど、途中途中で。 なんかこのまま旅終わったら生きていけるのかなってお金は確実に減っていくしあとはまあそのまあ会社辞めているわけですけどもう一回仕事できるのかみたいなことも思うんですけど<笑>自分でやる仕事<笑>でそれでまあ旅人で起きた出来事は人という文字の部分に蓄積しようって思ったんですよなるほどね<笑> まあ日本なんんかに聞いたんですよね、うん、旅人から終わったらただの人だとねじゃあ確かに旅人じゃないとできないこともたくさんあるんですよ例えばその道の駅にお願いして泊まらせてくださいって言ったりそれこそ日本酒の看板つけて話しかけてくれることとかガソリンスタンドで給油したら日本酒してんのって声かけてくれる人とかいろんな出来事があったんですよね まあ、そういうことは「旅」という文字に蓄積せずに自分の「人」という文字の部分にいいこと言うやん<笑>考えてましたからいいこと言うやんそういうの<笑>で、まあ、そうやって蓄積して 最, 最終的にただの人に戻っても、うん、その最初の人とは違うんやそうそうですね、まあ、最初のめっちゃいいこと言うやんパクラスっとパクらせてもらっていいそれパクすもあっすかい い, いいっすよ<笑><笑>それちょっと書いたことないな 危ねえ<笑>危ねえ<笑>めっちゃ風強いけんねいいおちできましたね危ない危ないいいおちできたね<笑>じゃあ食べますかお腹すいたお腹すきましたじゃあ飯食いようか<笑>じゃあ食べますかということで皆さん<笑>今回の動画はこれで終わります<笑>えっと Twitter と, っとっていい結局あすかツ イ, ッターとあのインスタの ID だけやっとく DM は別にそのあれじゃん 禁止みたいなできるじゃんああできますねツイッターとインスタをハットしてほしいそれぐらいは、はい、どんな寂したかはだって、まああそうそうそう、まあ、そうですけどわかりましたかりまたをだそうでた<笑>、ね、そうだよね僕もね言うたらもらって困ることはあるよたまにでもまあなんとかしたいと思うけどわ、まあ、からんもん正直してるじゃないですか まあまあ、ね、まああねなんかなんとかしたいと思うだからでも本当に冗談抜きであの動画がなかったらどうなってたかわかんないんですねみんなあの動画を見ようもう一回この動画の後にあの動画を見よう<笑>飯食い行こう<笑>いただきます<笑>